行こうかな《ニオ今頃どこにいるんだうそういえばキースさんに会ってからずいぶん経っちゃったな》《いろんな人に会って》 いろんなものの調合のやり方を覚えて、いろんな場所に行って。でも私はまだ、ニオを助けられないでいる。やっぱり、私には、無理なのかなそうだな。君はゆっくりしすぎたようだ。キースさん邪魔をする。俺はこの地での研究を終え、今日にも立つ予定だが、 最後に君に渡すものがある表へ出ろお、表ニオお姉ちゃんニオどうしてここにあのおじさんが助けてくれたの私ずっと暗い場所にいたら どこからか、おじさんの声が聞こえて、声が聞こえた場所の方に歩いていったら、外に出られたの<笑>怖かったよ、お姉ちゃんに よ, よかった本当によかったある遺跡の調査中に、偶然君の妹を拾い上げることになった。 君がなさねばならないことを取り上げる結果になってしまったが、まあ許せよ。いつまでももたもたしていた君も悪いのだからな。そんな、私にできなかったことをやってくれたんです。できなかったこと本当にそう思うかえどういう意味でしょう俺の見立てでは、君は自分の力で妹を助けることができたはずだ。 できなかったのは君に足りないものがあったからだろう私に足りなかったもの知識か技術かあるいはそれ以外の何かか錬金術師としての資質でないことは確かだなあるいは君は俺が思ったほどには錬金術を大切に考えてなかったのかもしれん何が足りなかったのか 今一度考えてみることだ。ではな。 「時計の針」「きしむ音を響かせ」「少しずつ回ってゆく」「今も時を刻んで」